ちちちんんいよはんでそんなカえーナ、えーえー、な何、えー、でそんな格好なナ 先生、どこややべついる先生わしら普通の人間やのになんか、かんやべえやついる。ちょっと食 っ, くってくれんか。お前、大体、大体、ま、大るおら、大<笑>体<も>、お体、大<笑>体、大体、大体、大体、大い大体、大、ま、体、あ、大<笑>体、大体、大体、大体、大体、おら大体、大、う、体、ん、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大ら大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大ら大ら大体、大体、大体、大体、大体、大い大体、大体、大ら大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大体、大 俺ちゃんえだからどうやってんだ早 い, や い, やいや<笑> カイゾコーニーおれはなるいや ー, ーなんか え, えなんか飛んだなんだか<笑>いるかいるかいるかいるかいるか い, いるかいるかいりこいりこいどうするこいいりこいるこいおいうるおいうるおいるいおいおい お, る お, るおいーーおいーーおいおいおいおいおいおいおいおいかいおいおいおいおいおいおいかいおいかいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいおいおいおいいかいいいいいいいいいいいいいいいい オチャシナイいチャノワニジョジャイルカオチャチャノチャチャコニ茶チャノチャチ茶のャチャオチャチゃチャチャチャチャチ茶チャチャチャ茶ャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチ 乗っていくかい。い羊探しに行くね。<笑>乗っていくかい。これはチャチャマ厳選してんじゃ乗っていくかい。わ、マグマあります。あれはまずいですね。まずいですか。あれはそマグマだけはこのゲーム触っちゃいけない。触っちゃいけない。次 ち, ちょっとマグマ触ってみてよ。<笑>いやマジでやばいよ。あ<笑>いだだだ。あいだだだだ。<笑><笑><笑>ね、<笑><笑>発射して。<笑> あと一の走りや。走り。<笑>あ 2… <笑>とあと羊毛ね同じ色の羊毛が三つあればベッドできるから。やめた。やめた。どうしたどうしたどうしたの？どうしたの？どこどこどこ？どこどこどこ 虫がニワトを頑張って引き連れてたのに天月くんが殺しました叶れたあー叶れた要は大海賊時代<笑>うりせぇ<笑>これなにこれちゃなん か, こ れ, ゃ何なんかこれはね、花ですこ れ, 何これなに花ですんなかないあの景観を良くする花です、ね、そんな見りゃ分かんないお前はいもうやめたら、このゲームよしよし おなんか喋って喋ってる。はいはいはい。は<笑><笑>あ。大丈夫<笑><笑>あああああや、<笑><笑>たらねえな。さっき取った1個。おなんだ、こりゃ。これ2人とも一個ずつとってそれ。 うちはそういうのをやらないんで大丈夫です。うなんかの勧誘だと思われうす。な何かの勧誘だと思って。うちテ レ, ビテレビないんで。うちテレビないんであだったらじゃあいますね。 は壊します。いいいいい。たたたたた。たた。ちゃゃん。えクモいたクいたよろしくくほら、らっっっっっっっっっっってっててて死ねね。はい、助けわ待待待かかかかかかょと持あんたそれはちょっと無理やわ。<笑> <笑>助けるあっだってだって緑の飼い主ついてるやんそこかえっもうもうもうももマグマで燃えてるボンボンボ言いたいねマグマで燃えてるやつの雲回転してるしち ょ, 助けてちょっとょ助けてるちょっとわしこれ中も連れていくからね今ちょっと待ってく待って 仲間ちゃんあ間じゃあその緑の横のやつ爆発させて殺したらええじゃうああ<笑><笑>おい助けには来てくれんのかね<笑>これで食べさせて食 べ, 食, べ食べさせ て, みて食べるえっとあ 右, 右クリックだよ。え殴っちゃうああれ殴っちゃう<笑>いてあ<笑>えー 何をしてるんだ君たちはていんだい創造主はこななにも残酷なのか帰帰ろう帰ろう帰ろう帰ろ う, 帰ろうぜなんかガバッとに聞こえた。 <笑> う, んっ相手っうんこがばっとってどういうことつ<笑>か疲れてるのかもしれない。つ疲れてるのかもしれない。俺も疲れてるのかもしれない。<笑><笑>もしかしたらうんこがばっとって言ってたのかもしれない。ほらニアトリも連れて帰るからね。カメモイル。カメモイル。カメモイル。めっちゃ言うやん。<笑> ニワトリの親分おどうだこ れ, こ れ, こ, れこれでちょっとニワトリを連れてってはいあもうちょっともうちょっと近づいてるが子たちよおおが献俗たちが一人離れてる我が子たちよ献俗<笑>が逃げなさい献俗が逃げ出すい献俗 <笑>で、それ2人に食べさせたら、産むから子供はいあほらほらほら。ダニエル。ダニエル。あ、えー、あー、我が子の我が子よ。<笑>それって孫ってこと孫ってことやな。<笑>孫子よ。孫子こ最後に見とく、うん。俺の。いやいやいや。み<笑>とく。なんの俺らを見るって言ってないけど、<笑>う今今そうだね。<笑>近寄ってくるねな。っ言ってないし、パって脱ぐし。 うわーすっってあが<笑>これ<笑>首折れてるじゃん。 えっ<笑><んか><笑><んか><笑>えっ何で死んなお前はク<ぁ>ロ<笑>ちゃんがキリキさん<笑>。怖い怖い怖い怖い。クロちゃんが一緒に行くのにランゲキはどうでもしなの。何<笑>でしんなやなきはくはくやく早く帰っいてい早くはくはくはくはくはく おいい大丈夫かなんだこれ大丈夫かずき。生きてるか<笑>ああ、めちゃくちゃ。みんな人に会ったことは自分に返ってくるからね。<笑>最後にじゃあ俺のこと見つけて。隠、はい、れたから俺から。マジ、ser? でも足隠れるとき見ちゃったんだよな。ゃあ怖いこう<笑>ボスいるボス。ボスいる<笑>しかもボスいるボス剣持って何をしてたんやろ、ここでここ。肉、それは一体何の肉だったんでしょうか<笑><笑><笑>どうやったのすいません。すいません。すいません。<笑><笑><笑><笑> や <laughs> だ <laughs> <laughs> <laughs>